こんばんばはこわ市しよりまいりましたがたちゆうのと申します3年ぶりのこのよさこいソーラー祭りそして私たちゆうえんのおかかは5年ぶりにこのススキの会場に帰ってくることができました本当に久しぶりのこの夜の街ススキのこの会場を憧れてずっとずっと踊りたくて一生懸命練習してまいりましたぜひ皆様さんも一緒に この私たちの作品、雪月花を楽しんでいただけたと思います。全身全霊で踊ります。お手拍子、お心拍子、よろしくお願いします。 Спасибо. クリアー直ありがとうございました。<笑>